皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月11日、やはり今日は、無動コインの持ち寄りパーティー募集が大盛況でしたね。好きなメンバーを選びたい放題でした。とりあえず3週行ってきました。そして、ここに3個の無限魔王の勲章があります。合成します。リーネさん、よろしくお願いします。 あれこれもしかして完成したんですか本当に完成ですね。びっくりしました。いわゆる武道速攻攻勢で倒すのがとても楽しかったのでできればもうちょっと続けたかった気もしなくはないのですが完成したのはいいことなのでこれで終わりです。合成エナジー10で許してもらった幸運を素直に受け取ることにします。河南帝国の勲章の合成は本当にひどい目にあったのでこれくらいじゃないと釣り合いが取れません。 余った現物は、とりあえず破片にします。余ったコインは、旅人バザーで売ります。そして、明日からは、ドラゴンコインをちまちま持ち寄っていこうと思います。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。